フェルです。えっと、前回ね、この、二つを、まあ、この二つが三つやったんですけど、えっと、今回ね、あの、この女の子をそれでね、あの逃げたいと思います。これかなブーストアップ。う<笑>な<笑>ってから気づかせるてとか。運動神経いいな。 あ？え、嘘裏切るとかあんのこれ。いやー、裏切るとこは見たくねえなー。どうしようかな。まあでも、まず一回裏切る、裏切る裏切るああ。なんかあれだな。出てきた方がよかったかな。あでも、あれよね、多分、 これも一応エンディングあるんだよね。じゃあエンディングまで行くか。ねこれ、魔法メロディーああ、なんか見たことあるな。あ、んえあはは操作してる間に、バレたんか。これんや だいぶ素材だな。アホか、<う astrology><の卒音>あ <exhibit> あこいつら。ちょ待って、今のキー走ってるとこ。ああ、上から入ろうと思ってるわけえ、これじゃねスプリング。 着地の音でバレたか。ロングショット、これじゃねこれいけるんくねあ、あ、あ、おあ、ああパワージャンプとか。ルイージやん。うわ。えっ、ー、と。え、ボタンじゃね なおに。なんか落ち着く音楽やな。Okay, boys, あ。バルーンって何ができんねん。いや、今から<笑>おええ。 間に合うもんなんだ。ああ、向こうまで渡 り, 渡りたいわけね。いや、なんか普通にバランス取ればいけそうな気もするんだけどな。行ってみるか。おお。は<笑>はおい、血管だろこれ。ヘリウムあ、あ、自分で含むってことか。おお。いや、そんな飛べるもんなんだね。 手の音みたいだなおこ、おうこうおうこれはまさしくメタルギこれ絶対いけるわははははざるすぎんだろお前らマリオのこの歯かなおうえかわいいえ普通になんかデザインがいいな 船かロケットかボートかなんか無難に船行こう。<笑><笑>やり返しに来た。やっぱボートかななんかボート行けそうな気もするんだよな。 あ、けけたた、oh, yeah. mm -hmm. おいーやったぜまさかのるとはよっしゃじああ次はねあのおじゃあ次はねのの女子連れていきまーす。ますはい、いいじゃあねあねの女の女子かたいと思います、はい Come on, おい。てかさ、あの、よ、容気遣いのね。<笑><笑>お お, お、これまさしく、あれじゃないバリオブラザーズじゃない、oh, yeah. <笑><笑><笑>あー、マジか。 さすがに、そんな、の、あの、そんな身体能力はなかったが。Oh, yeah, okay. あはあ、やば、え、俺も乗っちゃう。Oh, yeah, okay. やっぱ、あはは。だいぶ古典だな。やり方が。Hmm. あー、上に行けば<笑>柔道。じゃこれ<笑>フォース。おえー、ええー、おえー、やばいな。<笑>この女の子、フォース使えるのか。なんて<笑> 何今のやつ。<笑>ええと、これ何これどういうことだあ、あれか、ど、あのー、ど、あれか、あの、二つ選択できるってことか。なるほどえー、じゃあ、無難、無難にグレネードいやだースナイパーお 何それこ<音声>んなことあります hey, ああ、なるほど。あーあ、あれか。そのまま、あれか。あの、監視として通り過ぎていくか、あのー、監視になり、あのー、なりすますか、捨てるか。いやー。 これはちょっとあえてこっち行ってみるああ、そ う, ういうことあ帽子をお<音声> <笑><笑>やばい、戦争だ、戦争。あ、Help. あ、やばい、やばい、よ、女の子捕まったよ。何 こ, <笑>これ変、これ、変顔あ、変顔か。Oh, <笑><笑>えは<笑> 何今のま、何今のまぐれの当たり 方, なにたり方えー、っと何これあ、どっちから出るかってことなるほど。いやー、まあ、トラックの中 right, yeah, 暗。ん、uh, ええ、何今のダメだったん あー、どうしようかなー。もうみんな逃げてやがるぜ。これ、砲人間め、なんか一人だけ隠れてるやん。おえー、えええええなにこれえええ何え何今のウォーリーえウォーリーなんこれ。バイクかなー。やばいよ。はあ。 おおまさかの標識でイエーイやばかっこよこれいやーいやお前ら最高のコンビだよ